武器を撃つ鍛冶師はなそいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだはい私がこ私がダブリンだ一撃を食らえヴィクトリアのバグパイプ波状号と共にマイル生命を救済しング慈しむ 悲劇を食らい 了解了解何やってんだいつでもいける私の力も弱くはない 前に進むぞ。はいはい、ああ、食ったぜ。何でしょうか。おわきもちません、えー。何やってんだ。どうすりゃ、豪族じゃ何も解決できないけど、お前を料理するには十分だぜ。 すぐに終わるこちらちゃん、時間には限りがあるんだいるいる何でしょこのハルバードの鋭さはだけじゃありません よ, よ し, しっかりしろ敵を指認した偵察の敵 伊豆んぞよく行使し愛ずらぬしっかりしろ何やってんだ 治療範囲に入る私に合わせるものを塗れば効率が上がるはいはいこいつはこいつは目の真っ暗になっているのか一撃を食らえ今助けてやる ルーは中なぜこの私がお前ら劣等品のために時間を浪費しなくてはならないんだアーツの治療範囲に入るクソ く, くら命令があれば一撃を食らえ敵を指認したそいつらを逃がすなアーツの治療範囲にそれが見えないんだろ い る, いるああダメ<笑>私に行かせてもらおう<笑>敵を死にした中とは中すなわち私が行こう今助けてやるミッションアクンプリッシュッ 完璧な勝利です。